Python で n u m パイ 1.19.4 を使っていて、Windows でエラーが出る場合がありますので、その回避策を実演したいと思います。よろしくお願いします。では、u m パイ 1.19.4 のバグをまず見せたいと思います。Windows のパソコンです。ここで n u m p をインストールしています 1.19.4 というバージョンの n u m p がインストールされました使っています Python インポート NumPy ここでこのようなエラーが出ることがありますこれは NumPy1.19.4 の問題ですので ナンパイの作者には感謝しますけれども、ナンパイのバージョンを変えたいと思います。pip, アンインストール l numpy。一旦アンインストールして、pip, インストール l numpy, イ, イコールイコール、1.19.3。バージョン指定して、少し前のバージョン、違うバージョンをインストールしました。でもう一度 Python, インポート numpy。 としますと問題なく使えます。ここは素直に Python とナンパイの作者に感謝、えー。このようにしてバージョンを入れ替えてバグを回避するということもありえます。ではあのビデオの視聴ありがとうございました。